知能の低いカメッペハだと やがんの、ビビってやがんの君たちね、うんうんうん、<笑>何やら気配が…はあはあはあ、物のけか…なあ、気にすんな、あリア問われて、第21区画に入りましたよし、出かした奴らは迷路の構造を知らんヤマト、そこで捕らえろここ、どこでありますか どういうこと<笑> ちゃんをよろしくねはーいんだよ、はじめ妹がいるなら最初に言えよなそうだそうだ紹介しろお兄た、ま、お洋服かわいいなかなかの冗談だよ弟だ、えーえー、俺の弟だスゴロクヒトシです仕方ねええーえー、てめえ脱獄以外何もできねえくせに何かっこつけてんだよおら 何が仕方ねえんだおらやってろおらどうどうやつらを極悪とおっしゃいましたが私から見ればただのクソガキですよ<笑>百式監守長<笑>すごろくはじめ 焦ったいきなり呼び出しくらったから、奴らの脱獄騒ぎ、バレたかと思ったはじめお願いだから昨日捕まった殺人犯、ここには入れないでされるのやだ一緒の部屋なんてやめてよね！お前らは暮らし替え前の女子かいっそお互いにお互 い, お互いなんてきっちまえその上で一工夫加えた仕掛けは俺が作ったんだろうが、うん、仕掛けて、うん 自動で引き出出しが出る何それどうやるんだ中の刑務所入っちゃ脱獄してきたけどここの飯おいしいよな風呂も広いし空調も効いて快適だわ3食付きで規則正しい健康的な生活は送ってるよな自由時間も長いし球技大会もあるし漫画も雑誌も読み放題だもんね 俺、脱獄のプロだけど考えてみれば言えねえんだよ先だけは一丁前毒がある南国の花かと思ったらドアつけショうの記事だったで無口でクールが女に大人気元警察犬訓練師長夜桜シロ郎率いる第四者十0号が対戦だ<笑>あなたイケメンじゃない十三社なんかやめて三社に来たら<笑>そんな 僕なんて、皆さんには遠く及ばないですよ。<笑><笑><笑>イケメンシネ。それでは行く。奥山。これ、やこ、月道やふろ、夜、海、路。なんですって。<笑>僕、記憶力には自信があるんです。 この子何者ああああとってる鋭い視線だ。 はじめなんと強引な